夫夫さん立憲民主党の川敏夫です私はあの放課団金のことを質問しに法務委員会ですけどもこの委員会に来たんですけども大変残念なことにその前に白塚政務官にお尋ねしなくてはなりません、えー、白塚政務官あの今年の1月12日あなた午後にですね松戸商工会で開かれた あ自衛隊 OB の新年会に出席しましたですねで、えー、この日、なんかあなたが乗ってる車が物損事故を起こしたそうですがこの新年会に向かう時ですか、帰りですか白塚文部科学大臣政務官向かう時でございます小川俊夫さんあなたはその前はあ船橋のグランドホテルで開かれたあ自動車整備の団体の新年会に出席してますねそこからあ松戸に向かったわけで この松戸のこの新年会は、何時に始まった新年会ですか白須賀大臣政務官。ちょっと今、正確な時間を覚えておりません、ちょっとすみません、今、時間を正確には覚えておりません小川俊夫さん。じゃあ、その新年会のですね、えー、時刻をですね追って、えー、この委員会に提出してください。ままあああ、はい、政治家のの皆さんんは、まあ、あの実感すすると思うんですけどもね この新年会のシーズンですと、同じような時間にですね、新年会がいろいろ開かれているものですからあ、急ぐんですよね、移動で本当にあのゆっくりしてられないと、急ぐようなことがあるんじゃないか、あそういっことでですね、私も、あなたは相当急いでたんじゃないかということで、この新年会の時間に関心がありますので、客観的な資料をもとに、この新年会の時間を教えてください。えー、それでですね、 えー、この時あなたは乗っていて、えー、知らなかったというようなことを取材に答えておるようですけれども、この乗ってる車が、ですねこうしたあボストン事故を起こうしたときに、普通は急停止するものなんですけれども、この車は急停止しなかったんですか。塚大臣政務官 あのまずはじめに今回のこの物損事故に対して私あの全く隠すことなく包み隠さずお話をさせていただきたいと思っておりますし、まずあの事実関係をですねあのコメント等を出したことあるんですけどこれを読むことはよろしいでしょうか。あのはい。私は寝ていて気がついておりません。今今いました今ちょっと待ってください。 もう一度、小川俊夫、えー、議員にの質問に誠実に答えてください。眠っていて気づいておりません。小川俊夫さん。あの疲れていたんですか、お酒に酔っていたんですか。白須賀大臣政務官。お酒は飲んでいなかったと思いますが、寝ていてまし寝私は寝ていました。小川俊夫さん まああの例えばね、えー、遠くに行ってゴルフに行って、ああ疲れたなというと、まあ寝ちゃうことはあるんですけどもね、えー、政治家があ新年会で、えー、比較的近いところを車で移動していると、まあ、そんなに眠る暇もない、熟睡しちゃうようなあ状況はないと思うんですがね、あなたは全く寝ていたということですか白塚大臣政務官。はいい私あの車に乗ると寝てしまいます小川敏夫さん えー、とこのドアミラーを交換したいと、交換したそうですけれどもね、それは結局、ドアミラーが使い物にならないから交換したわけですよね白塚大臣政務官、ドアミラーのですね、外側の一部が破損したところで、そのカバーの交換をさせてもらいました。小川敏夫さんあなたはね、えー 秘書に対して、ですね、そのドアミラのおーの損傷について、ですね、どのように質問した、あるいはあ秘書からどのような説明を受けたんですか。田塚大臣政務官私が次の会合に入る前に、コンビニエンスストアに寄ったとき、うちの秘書から、実はドアミラーぶつけてしまいましたという話を聞きました。私そそののののににはあのよく農道等にございます、そのお市幅規制のための ブロックの柱があるんですが、そこにぶつけたものだと勝手に思い込ん で, して思い込んでおりまして、相手がいる、ぶつかっているものだとは正直思わなかったんです、それもドアミラーのその外の周りのところの一部が破損しただけだったので、よもやです、ね、他の対向車のドアミラーとぶつかったとは正直、私, そこの私のミスかもしれませんが、頭の片隅もありませんで、ドアミラーをぶつけたという報告をいただいたので、じゃそれ直しておきなさいという話をしました。 敏夫さんそうするとその日のうちに聞いたということですね、松戸の新年会に出た帰りに聞いたということですね、それで私、あのお話聞いてね、ちょっとおかしいなと思うんですよ、対向車とすれ違いざまにぶつかったんなら右の前のドアミラーですよね、ブロック塀にぶつけたんなら左の前じゃないですか、おかしいですよね。 右 の, 右のドアミラーをぶつけるときに、えー、わざわざ右側車線、反対車線のさらに右側に行かなきゃぶつかんないじゃないですか。だから、ちょっとあの事実をこう追うとね、あなたの説明おかしいんですよ。対向 車, なら対向車と接触したのが右側のドアミラーですよ。損傷したのも右側のドアミラーですよ。あなたはそのブロック塀にこすったというと、それブロック塀にこすんだったら、普通は左 側, の左側のミラーでしょ。 聞いてすぐ分かるじゃないですか、話がおかしいとてうこと平塚大臣政務官あの大変申し訳ないですけれども、私自身、そのときにぶつかったところの 損,、まあ、損傷具合を見て、ですね正直、車と私の認識がまずいのかもしれませんけど車同士ぶつかったら、そのドアミラー5度飛ぶぐらいの、ですねそのようなもののイメージしか今まで正直ありませんでしたし、ですから、ぶつけたと言われたときに、主語がなかったので、私はそういったその、 四幅規制のブロック塀に、ブロック塀で言うと言うとブロックの柱にですねその秘書が昔擦ったことがございましてまた同じことやったのかなと思って私の思い込みはすごくありました小川敏夫さんまああの客観的な説明がおかしいわけですけどもねまああのもう少し時間的なことを調べてまた日を改めて、えー、お尋ねしたいと思いますでは本題のですね、えー、この 法案についてお尋ねしますけれども、まず、あのー、そもそもですね、この